今日は先日購入したアトムテックさんの激安防犯カメラを紹介してみたいと思います製品名はアトムキャム2と言います価格は初回1万台本体2500円送料700円計3200円なので、まあ、正直争ってましたが、まあ、利用するうちにお値段以上の性能と思いました小さいのも取り回しやすいので、まあ、初心者にもおすすめしてます ナイトビジョンについては動画の最後に録画したものをつけておりますので、まあ、飛んで確認してください、まあ、初回出荷で問題になった赤外線 LED の映り込みも確認できます、まあ、開封していきたいと思いますまず本体ですねで、まあ、中の箱の仕切りですね、まあ、ちょっと取りにくいくて前に投げます、まあ、クイックスタートガイドで、まあ、箱 でまた中に、まあ、ちょっと充電器とか入った箱 で, でこれ取り出すとこれはビスですね本体を固定するやつですで中が乾燥剤ですねでまた戻しておきますで USB ケーブルで、まあ、ちょっと長めなんで使いやすいですねでこれが壁設置プレートと両面テープですね赤いのが両面テープです で説明書で、まあ、この中に、まあ、製品構成がちらっと書いてあるので見えますでしょうか、まあ、この7点が入っています、まあ、小さくシンプルで余計なものも入ってないので、まあ、箱保管も困らないのでいいですね、まあ、本体は屋外防水防塵対応なので外にも設置できるのもいいです、まあ、この価格なら、まあ、壊れてもすんなり交換で出しちゃいます 本体を袋からちなみに USB 充電器は 5V1A なので、まあ、屋外利用とかで壊れても汎用品なので買いがきやすいので交換持てます、まあ、AC アダプターはヘ枝につけられて壊すと交換面倒ですもんね、まあ、これなら100円ショップの USB 充電器でもいけます、まあ、ちょっと出してみました、まあ、当然保護シールがカメラに貼ってありますね まあ、中身はこんな感じでしょうか、まあ、非常に見た目がキューブ感あって愛着が湧いてきますカメラの裏です、まあ、USB 給電用ポートにシールついてますね、まあ、スタンドもちょっと伸ばしてみました、まあ、スタンドの底に壁設置用プレートがくっつきます、まあ、そこまで力なくてもくっつけて外せるので女性の DIY 設置にも優しいかもしれません、まあ、くっつけてみた感じは天井に貼り付けても落下するようなことは ない微妙な力加減ですね、まあ、スタンドを折りたたんでみます大体5センチ角ですかね、まあ、USB ポートの保護シールを剥がしてみたいと思います、まあ、片手で撮影しているので非常に剥がしにくかったです、まあ、付属していた USB ケーブルをちょっと挿してみたいと思いますポートは マイクロ USB で最初は100均のケーブルなので代用できるかなとも思ったんですが防水防塵対応のため付属の USB でぴったり作られているのでちょっと厳しそうです、まあ、結構奥まで入りますねこんな感じですマイクロ SD のスロットはここにあります、まあ、ここも防水防塵対応なのでカバーは外しにくかったです カメラは三脚用のマウントもついているのでちょっとネジ取って見てみましょ う, う, んうん、まあ、ちょっと硬かったですね、まあ、理由としては、まあ、青い粉見えますでしょうか、まあ、これがネジ緩まないですようにする例の粉なのでこいつのせいでちょっと開きづらかったですでちょっとプレートも載せてみたんですが、まあ、特につかないので、まあ、磁石はない ですね、スタンドにだけ磁石ついています今は必要性ないのでとりあえずスタンドとネジ戻しておきます SD カードを取り付けてみたいと思いますのでまずはカードを開封していきますちょっと時間かかったのでここで繊維仕様のテロップ出しますマイクロ SD は今回は 32GB を用意しました メーカー公式も FAT32GB までとしています Wi-Fi は 11n までの対応ですがこの価格なら十分でしょうカメラは HD6 が HAI で人間とペットを検知できるそうです12秒間の無料クラウドストレージサービスも対応動体検知音声検知8倍デジタルズームもついているようです IP67 防水 タイムプラス超高感度ナイトビジョンもついてなんと送料込みの3200円3200円です今回このカラーナイトビジョンで不具合出てしまうんですが、まあ、それ以外の機能だけでも、まあ、送料込みで3200円以上の価値はあると思いますさて SD カードが取り出せたので、まあ、カードスロットに差し込みます防水仕様なので、まあ、蓋閉める時にもちょっと手間取りました ここからアンドロイドによるアプリのインストールからアカウントの作成までやってみたいと思いますアンドロイドなら google ストア iPhone なら App Store で AtomCam と入れれば AtomSmartLife というアプリが出てきますので入手してくださいインストールしたらアカウント登録しないといけないのでメールアドレスとパスワードを入力して登録ボタンを押してくださいここから黒塗りが増えますが 入力しているメールアドレスとパスワードを見せないようにしております登録前の画面スクショだけでもよかったんですがインストールにこのぐらい時間かかるっていうのも見てほしかったので、まあ、画面録画したものを公開してみました入力が終わると登録したメールアドレスに 確認コードが起こられるのでメールからコピーするなり覚えて入力してください画面が切り替わったら新しいデバイスボタンを押して追加してください、まあ、さらに切り替わったらデバイスの追加は ATOMCAM2 を押してくださいうちだと認識するまで80秒近くかかったので、まあ、フルに公開しようかなーとも思いましたが、まあ、カットしました この後の動画にファームウェアアップデートもありますが、まあ、これも長かったら省略します、まあ、最後は許可ボタンを押してくださいデバイスが確認できました AtomCam2 の右横の月マークはスリープでオンマークが動いている状態です動いている状態の時にカメラ映像表示画面に入りますカメラの映像出ましたねでこの画面右上の歯車マークを押すとデバイス設定ですナイトビジョンのモード切り替えなどができます ナイトビジョン用赤外線ライトは初期ロットで問題になった部分です検出設定はモーションを検知するかしないか感度の設定画像の中のどの範囲で反応させるかなど細かく設定できますサンド検出機能については外で音がしている時に録画するかしないかという設定です火災 CO 警報器等はチェックしておりません検出スケジュールは昼間だけや夜間だけというのも決めることができます 自分の設定は終日検出にしております。設定したら右上のセーブを押すのをお忘れなく。モーションタグは反応があった時に映像に緑の枠を表示してくれる機能です。録画およびステレージ管理はマイクロ SD カードの管理ですが、 SD カードへ録画しておく機能、録画モードでアラートの時だけ録画、常時録画を選択できます。カードの管理は使用済み容量の確認、フォーマットも可能ですね。まあ、その他はデバイスステータスランプ、これはカメラについている作動ランプをつけるか消すかのオンオフです。画像を180回転させるは、天井など逆 さ, さまに設置する場面の時にオンにしてみます。画像はこんな感じですね。逆 さ, さまになります。タイムスタンプとロゴはま動画の通り、 まあ、画像表示とアトム m の漏洞表示の選択となっています。こんな感じですね。デバイス 情, デバイス情報はまあ画面の通りですね。左上の 360p のところを押すと、1D や SD も選択できます。カメラのボタンは当然写真ですね。まあ、アルバムに入ります。まあ、アルバムに入るときにちょっとモーションがあって可愛いですね。 でビデオカメラのボタンは録画可能です、まあ、当然なんですが、まあ、これもアルバムに入りますアルバムに入るときに、まあ、写真みたいにモーションないのがちょっと寂しいですでマイクボタンを押すとスピーカーも同時に有効になりカメラの先の音を聞きながら、まあ、外にしゃべりかけることができますマイクボタンを再度押して切ると同時にスピーカーも切れます、まあ、スピーカーボタン単体は外の音が単純に聞けます、まあ、右端の四角は 画像のフルスクリーン表示ですねフルスクリーンでも写真撮影録画マイクボタンが押せます非常に高性能なものになっています左下の録画を再生を押すと sd カードに録画された時間ごとの動画を見ることができます sd カードを挿入してカメラの検出機能を有効にしてないと使うことはできません 次はアルバムです。写した写真、動画、タイムプラスが置いてありますので。ここからスマートフォンに保存したり、共有削除ができるようになっています。タイムプラス機能は定点観測などするときに使えます。 設定のところでは開始時刻から終了時刻を設定してま間隔は3秒から59時間を設定して作成ができるようになっています。まあ、今回は作成に時間かかるのと自分は使わないので試してません。ごめんなさい。 電源オフボタンはデバイスをオフにできます。まあ、ざっくりとした機能はこのぐらいです。本当お値段以上のアトムテックさんとなってます。右上のメールマークはメッセージセンターです。何かが動いたり音で反応する設定にしているとここに動画が置かれます。右上の歯車マークではプッシュ通知と検出スケジュールのオンオフを設定できます。HAI の機能で 人、ペットとより分けてくれますがあまり正しくないのでアトムテックにそれが人なのかペットなのかそれ以外なのか共有させてあげてくださいサウンドアラームではそういった共有設定はありません、まあ、共有を続けていくと AI がいつか正しい情報になっていくのかな、まあ、LINE などへ動画を共有シェアできる機能もついておりますホームに戻ってからの右下のアカウントの中は プレミアムサービスの中ではその他提供されているサービス説明が見れます、まあ、クラウドモーション検知では12秒分アトムテックのクラウドサーバーに14日間保管できるみたいです、まあ、AI 人数カウントでは優勝で人を分析抽出し結果を残すサービスもやってるみたいですデバイス共有管理は複数連動ができるのでしょうか、まあ、この辺複数台持ってないのでよく分かりませんファームウェアのアップデートはそのままアトムキャム2の現在のバージョンを示してくれます ヘルプとサポートではアトムキャムアプリのマニュアルを見ることができます設定の中身はセキュリティでは登録メールアドレスの確認ができパスワードの変更ができます一般ではキャッシュファイルの削除が行えますアプリのランゲージも日本語英語で切り替えることができるみたいです以上で今回アトムキャム2の説明を終わりにしたいと思います最後はナイトビジョンのオンオフ赤外線ライトのオンの状態の動画を映してますので見ていってください